限界なんだわ。一言で言えばもう夢の場所だと思います塩と塩のぶつかる限界のだっていうのは大物狙いに来る人にとってはやっぱり憧れの地だと思いますね自分の想像を超えることが結構多いので。 大物のヒラマザに関して言えばまずタックルも含めて心構えだったりも含めて準備がやっぱ7割とか8割ぐらい。ローっないうことしか考えないんです、ね、いい釣りをしよう キャッチングのビッグゲームになるとチャンスは少ないんですよだからもうずっと投げ続けなきゃいけないタックルが軽いとずっと維持できますよねゲームを来る確率は上がると思いますよ、まあ、当然海の中も見えないし 魚がどこにおいてるかってわからないですけど見えないところは感度で感じ取るしかないんですよねそれがやっぱりねリールの巻きが軽い方がより鮮明にわかるっていうところですねジグの重さを感じられないぐらいリールの巻きが軽くなってます水中創造するのはすごい大事です 風がちょっと吹いててきたたからどっっっちちの風かなって感じたりちょっと強くなったからもしかしたらもっといいかもしれないとかで船長がそういう一言一言がより平政さに近づいてるっていうのが自分の中でこうイメージした方が次の一頭で来るんじゃないかとか釣れる瞬間ってなんとなくこう雰囲気が違いますね。 風向きだったりとかなんか肌で感じるんでしょうね鳥肌が立ったりとか気持ちはすごい大切だと思います絶対来るってあ、来たあ、のせる乗ったった乗ったパワーを感じましたリールにもう楽に主導でに入ますよねドラグ性能いいです もば安心できます1日の中で1回でいいんですよただその1回は物にできれば食いに来る大物にも十分対応できるしこのタックルで取れない魚はいないんじゃないかっていうところめのい具として まだね見たことのない黄金と対等に戦ってほしいですね。